ガツガツしてそう、と思われがちな女性の NG 行動、5 0人を押しのけるような雰囲気のあるガツガツした女性、いわゆるヤマトなデシコと言われるおしとやかな女性とは対照的な女性が最近は増えてきています。このタイプの女性は、ある意味、自分に正直で、好みの男性が現れれば、積極的にアプローチすることも多いでしょう。最近は、装飾系男子と言われる、恋愛に消極的な男性が増えているため、 ある程度は女性からも積極的にいかないと恋愛に発展しない傾向にあります。しかし、アプローチは男からするものと考えている男性もいるため、女性からガツガツくると動揺したり、品がないと感じる人も存在します。では、どういった行動が男性からガツガツしていると思われるのか気になりますよねそこで、ガツガツしてそうって思われがちな女性の NG 行動について、いくつか紹介しますね。 このチャンネルでは、私、マイコが恋愛の悩みにまつわる話や人間関係、モチベーションについてのお話、そして一緒にやっているマイカが心理学に関してのお話などを通して日常で役立つものをなるべくわかりやすく発信しています。不定期で発信しているので、こまめにチェックできるようにチャンネル登録しておいてくださいね。一緒に心理を学んで日常に役立てていきましょう。 それでは本題に入っていきます。今日もビシッと張り切っていきましょう。あなたの味方。1、自己主張が強い。自分の意見を持っていて、はっきりと意見が言える。こんな女性はかっこよくて、魅力的なものです。しかしところ構わず、顔を通してしまうと、ガツガツしていると思われてしまいます。例えば、自分がこうだと決めたら、その考えを曲げることをせず、 意見を押し通そうとします。そのあまり、かなり頑固で強引な物言いになることが多く、相手の意見を否定しがちです。根拠のないことであっても、たとえ自分の主張が間違っていたとしても気にしません。とにかく、自分の主張こそ一番正しいと思っています。そして、こんな人は、世の中全てが競争、みたいな雰囲気を出していて、そんなことまで張り合うのか、と感じるようなことまで戦ってしまうのです。 こんな負けず嫌いな女性は、ガツガツしてそうって男性に思われてしまいます。付き合い始めたかどうかの時期、まだまだ距離感が微妙なこの時期に、自分の誕生日をやたらとアピールしてみたり、あれが食べたい、これが欲しい、まるに行きたい、連れてって、などしつこくアピールしてくる女性は、男性から見れば、ガツガツしていると捉えられてしまうでしょう。それが愛情表現のつもりなのかもしれないのですが、 あまりガツガツした印象を相手に与えてしまうと、惹かれてしまうかもしれません。相手を見ながら、自己主張はほどほどが良いかもしれませんね。に、譲らない。例えばエレベーターに乗る時などに、周りの人に譲らず、我先にとそそくさと入っていくようなタイプです。このタイプは、自分の要求ばかりで相手の要求を受け入れないような行動をとるので、ガツガツしていると思われてしまいます。このような女性は、例えば、 同性同士で食事に行った時でも最後の一個を奪い合うような場面があったり車の運転をしている時に他のドライバーに道を譲らなかったり道を歩いている時も向かい側から人が歩いてきても相手を全く気にすることなく前進して半歩すら避けようとしないような我が道を行くタイプです自分のことに精一杯で心の余裕がないのか他の人に譲るという概念がないのか 自分のことばかりを考えて行動する傾向があります。自分のことを優先してくれるのは当たり前だ、と悪気なく思っている可能性もあるのかもしれません。こんなタイプの女性は、自分に対しては正直で優しいのかもしれませんが、他者に対して譲る姿勢や、優しさが見えなければ、相手は引いてしまいます。こんな女性はガツガツしているように見えてしまいますね。3. 男好き。ガツガツした印象の女性は、 控えめな女性と違って自分から男性に近づきます。好みの男性を見つけると、顔つきが変わり、露骨に甘えるような態度をとったり、子供のように無邪気に男性と触れ合ったり、物理的な距離を縮めるアプローチを始めます。このタイプの女性は、旅先で出会った男性と一時間もしないうちに親密になったりもします。例えば男性から誘われたら、たとえタイプでなくても、 よほど無理な相手でなければ誘いに乗りますしその男性にに彼女やパーートナーががいいても気に留めない傾向がありますまたこのタイプの女性は男性の内面よりも外見や相手の持っているもの例えば時計や車などのステータスを重視する傾向もあり経済力にフォーカスしているのかもしれません出会ったばかりなのに連絡先を聞くなど打ち解ける前から慣れ慣れしくしてくる印象があり男性はちょっと引いてしまうかもしれません 4. 食欲旺盛食欲が旺盛な女性はたくさん食べるので健康的で好感が持てますしかしこれも度が過ぎるとガツガツした印象がどうしてもあります基本的にガツガツして欲が強いタイプの人は食欲にもそれが現れます現に食が細いのにあれもこれも要求してくる人は少ないように思います生命力がある元気な女性なのは良いですか 口の中に食べ物を頬張りすぎたり、くちゃくちゃと音を立てたり、あまり食べる姿がガツガツしていると、本能に忠実な欲望に振り回される女性と取られてしまうかもしれません。本能に忠実な女性は、わがままで自分のことを優先するイメージがあり、相手のことを考えたり配慮したりとは無縁そうなイメージがあります。ガツガツ食事をしている姿が、 ガツガツ自分を責めてくるような印象として持たれてしまうと男性はちょっと引いてしまうかもしれませんね。食事をする姿はあまりガツガツした印象にならないように気をつけた方が無難かもしれません。と、結婚に焦っている。周りの友達が結婚していく中で自分だけ取り残されたような気持ちになっていたり、まだ結婚しないだろうと思っていた女友達が先に結婚が決まったりすると不意打ちを食らったような気持ちになり、 結婚に焦りを持つ女性がいます。同じような年齢の女性をライバル視したり、売れ残りと思われるのが嫌で、すぐに結婚を意識した会話や行動に出てしまいます。いいなという男性を見かけると、どこに勤めてるんだろうどんな生活をしているんだろう年収はどのくらいもらっているんだろうこんな疑問が湧いてきて、根、ね、掘り葉掘り聞いてみたり、相手の話を聞くよりも、自分の願望ばかり語っていたり、こんな風に、 話題が結婚の話ばかりになると困ったことが起きます。その時、男性自身がまだ結婚に気が乗らなかったりする場合、ガツガツした印象を女性に持つようになり、たとえその女性に好意を持っていたとしても面倒臭 く, くなって距離を置き始めるかもしれません。また、このタイプは依存心が強く、誰かにすがっていたい、守っていてほしいと強く思っていて、一人でいるのが嫌なので、 男性が離れていきそうになると途端に甘え出して守ってあげたくなるような雰囲気を出してみたり被害しゃぶって泣き出したり困った行動も増えてきますこんな風になると男性はそれを重たく感じることもありますまとめガツガツしていそうな女性は一見活動的で自分のシーンが通っているような印象がありますが実は繊細でとてもナイーブな面を持っています人 一, 一倍頑張って自分を強く見せようとしていたり 逆に依存体質で、本当は一人でいるのが怖くて誰かにすがりつきたい思いでいるのに、それを見せまいと強がっているのかもしれません。本当にしっかりしていて自立している人ならば、自分の好きや主張をしっかりしても、落ち着いているし、ガツガツした印象にはなりません。自分にも優しく、他者にもちゃんと配慮ができるからです。ガツガツしているように思われたくなかったら、まずは自分の心を整えて、 ありのままの自分を全部認めてみましょう。良いところも気になるところも丸ごと全部受け入れて承認してみるのです。焦りの気持ちもあるかもしれませんが一度深呼吸をして自分を見つめ直してみましょう。ありのままの自分でいることよりも大切なことはないのです。焦っているなって思ったらありのままの自分を丸ごと受け入れてみてください。その上で他者に対する配慮をしつつ自分の 好きを主張してみるのですそうしていくうちに自立したかっこいい魅力的な女性になっていきます参考になったという人はぜひ高評価コメントをしてくれたら嬉しいですこのチャンネルではこういった人間関係で起こる問題などを中心に取り上げて解決策をお話ししていきます今後も見ていただける方はぜひチャンネル登録お願いします LINE で AI が無料相談中です次の動画をお楽しみにチャンネル登録よろしくお願いします